いってるます。ゲーム音でかい PC の方で今ダウンロードしてるんでちょっとスイッチであのチェックさせてやっていいですかちょっ対しません何これあこれテンコとかしないんですか仕切っていくわテンコしました転、ね、校しました6番3転校ますはい6ですよろしくお願いします、はい、4番3転校します <ス>ん<笑>本当だよ、一番お前、ホストだろ、しっかりしろよって。うんこあ、うんこじゃないです、てんこです。あ、てんこじゃないです、うん、うんこです。てめえら、人狼やろうよ、早くマジで俺人狼やりたいんだよ。お願いします。いやしてますよし、やりたい。<笑><笑> 二番さんキックしていいすか蹴っていいですか二番さん蹴りますね。バイバーイ。バイバーイ。うわ、キ、わホババ、ホスト蹴りて、ホスト蹴りて、クソガキだね。い け, <笑>けぬわ、しかね。